みなさん、こんにちは。アップタービットミュージックスクールギター科学講師の瀧田でございます。今回は珍しくメンテナンスの動画でございます。メンテナンス動画でございます。メンテナンス、えー、こちら、ビル・ローレンスのジャズベタイプのベースをです、ね、ひょんなことからお借りすることができましたので、こちらをセットアップしていこうかなと思います。長らく放置されてしまっていたベースということもあって、手を入れたい部分がいくつかあるんですよ。ネックだったり、サドルだったり、サーキット周りだったり。そういったところをメンテナンスしていく様子を皆さんにお見せさせていただきますので、 まあ、参考にしてみていただければという感じです。今回はベースでやりますけれども、ギターでもさほど変わらないので、まあ、何かしら取っかかるようになるかと思いますので、興味がありましたら、皆さんもぜひチャレンジをしてみてくださいませ。とりあえず、うーと1本目のこの1本目の動画では、クリーニングをしようかなと思います。クリーニング。ネックを外して、フレットを磨いたりとか、あと金属パーツを磨いたりとか、ボディも磨いたりとかして、あとペグとかもそうですね。この辺もこう磨いて。 いいにしていこうかなと思います。フレットも結構サビが出ちゃってたりとか、あと金属パーツも結構かすんじゃってたりとかするので、そういったところをきれいにしていこうかなと。で、2本目の動画は、このサーキット周り、ポットとかですね。一応回って今、今は使えるっちゃ使えるんですけど、も、結構ガリがひどかったりとか、あとこのトーンのポットがもう固着しちゃって完全に動かない状態になっちゃったりとかしているので、ポットを交換して配線をすべてこう取り直しを していいこうかなと思います。で、3本目の動画はネック調整とサドル調整ですね。まあ、この原稿を調整していこうかなと思います。まあ、何かしら参考になるところがあるかと思いますので、ぜひ楽しんでいただければという感じでしょうか。一応今の状態でも。<音楽>使えなくはないんですけどね。まあ、ちょっとこの手を入れて。 磨いていいてこうかなと思います。クリーニングスタートです。それでは、クリーニングをしていこうかなと思います。結構金属パーツがくすんでたりとか、ボディそのものも汚れがあったりとか、あとまあネックとかもそんなにいい状態ではないので、バラしてそれぞれをきれいにしていこうかなと思います。で、バラす前にある程度チューニングを合わせておいて、 この反りがどんなものかを見ておきます。この端っこと端っこを軽く押さえて、えっ、ー、と、真ん中を叩いて、どのくらいの隙間があるかをチェックしておくと。まあ、割といい状態ではありますが、えー、若干こう、ネックが浮き上がってる状態ですので、あとでネックばらしときに、トラスロットを締め込んで、少しネックの調整もしておきたいと思います。今、若干浮き上がってるという感じですね。まあ、これを把握しておいて、 あとはばらしていきましょう押す弦を外しました次はうっとこのネックを外していこうかなと思いますいいい外れました こんな感じで、ネックとボディが分かれました。とりあえず、ネックの方からクリーニングしていこうかなと思います。このフレットにそれぞれこの緑色のサビが浮いてしまっているので、その磨き剤を使って仕上げていこうかなと思います。で、フレットを磨いて、ネックにオレンジオイルを塗って、この辺の金属パーツも磨いて、この辺の、何てうんですか、表面の塗装というんですかね、こういうのを磨いていこうかなと思います。 まずちょっと手間なんですけれども<笑>フレットからいきましょうこんな感じでクリアファイルの切り端と言いますかクリアファイルを用意してこれをなんとなくフレットの長さに合わせます5ンチくらいここからこの辺でなんとなく の幅を切り抜きます。<笑>こんな感じ、ここに穴が開いているのわかりますでしょうか。これは何をしたいかというと、こういう感じでフレットに当てながらこの掃除をしていきたいんですよ。その磨き剤というか、そのクリーニング剤、洗剤をネックのほうにあんまりつけたくないので、まあ、こんな感じでプラスチックでカバーをしながら。 クリーニングをしていいこうかなと思います。本当は一番いいのはそのマスキングテープを使うことなんですよ。マスキングテープをこういうところにちゃんとこう貼って、ネックに洗剤が使うようにしていくのが一番いいんですけども、ちょっとそれはめんどくさいので、こんな感じでこのクリアファイルをフレットに当てて磨いていこうかなと思います。で、本当はそのフレットクリーナーとか、ちゃんと洗浄のものを使った方がいいんですけども、僕はたまたま。 このバイク用のポリマーがすごい細かいポリマーがあったのでちょっと今回はこれを使って磨いていこうかなという感じです、えー、どれを使ったらいいかわからないという方はちゃんとフレット磨き専用の洗剤を使うようにしましょうで、こんな感じでティッシュとか布とかに少量取ってクリアファイルを当てて磨いていきますこれがすごく地味なんですわあ、こんな感じです<笑>これを全部のフレットにやっていきます はあまだ3フレットしかやってないんですけどすごい嫌になってきましたとりあえずこれでまあいいでしょうでまあここからオレンジオイルを塗っていきますというか全然フレットを磨けてないですけどもまあやらなかったよりもまシということで、はあ、そのまた布とかティッシュにそのオレンジオイルをパタパタと締め込ませましてネックに塗り塗りしていきます まあ、こんな感じでべったりと薄く乾燥をしていきます結構このフレットの際とかが濡れてなかったりとかするのでしっかりとそのフレットの際までオレンジオイルが浸透するようにまんべんなく塗っていきましょうでちゃんとその定期的にメンテナンスというかクリーニングしていればあのすぐ拭き取っちゃって大丈夫なんですけども まあ、ちょっとしばらく掃除してなかったりとかした楽器に関しては、オレンジオイルを塗った後とに10分から15分くらい放置するとよいかなと思います。結構このネックも手垢加工がなかなか激しい感じなので、10分ほど放置していると思います、うん。いい感じに塗れたでしょう。でこれでとりあえずこれでオレンジオイルは OK。でその間にっとポリッシュを使って。 えー、と本体を磨いていきます。<笑>本当はこの金属とかもと磨きたいところですけれども、ちょっと時間の都合上、今回はそれらを採愛します。<笑>フレッシュを使って、洗剤を使って、まあ、シャざシャざャッときれいにしていってあげましょう。表面をピャッときれいに拭いてあげると、まあ、こんな感じです。で、このまま全体的に磨いていきましょう。 で、最後に、こんなに、えー、空拭きでうと、この洗剤とかを拭き取ってあげるとよいかなという感じでしょうか。この細かい隙間とかが気になる方は、うと気合が入っているときはその、プラスドライバーとかで、このストリングスガイドとかを外して掃除するとやりやすいかなという感じです。で、さらに気合が入っている方は、気合を入れて掃除する場合は、このペグを 外して掃除をしたりとかすると良いかなと思います。普通にこのネジで止まってるだけなので、うんと普通にこネジ穴が舐めないように気をつけながらネジを外しますと、ネジを外しますと、んこんな感じで普通にペグが外れます。 で、この状態で掃除すれば、もちろんすごく掃除もしやすいですし、こっち側のペグもすごく磨きやすくなるので、えー、気合入りで掃除をしたい方は、こんな感じでペグを外して掃除をするといいかなと思います。でネジ、ネジはもちろんなくさないように気をつけましょう。そして、このそれぞれペグにその1弦用、2原用、3弦用、4弦用って、そういう個性というか、 そういいった特性はないんですけれども、まあ、元にににいてあった場所にちゃんと戻せるようにしてあげるというかと思います。もしかしたらそのペグ自体に癖がついているかもしれないの で, でちゃんと元の位置に戻してあげるように気をつけましょうとりあえず試しに1個だけ磨いてみましょうかうん試しに今1個だけ磨いてみると、えー、こんな感じですなんか1個だけすごいテカテカになってしまいました分かりますでしょうか 1個だけすす。ごいテカテカカです、まあ、気合が入っていれば全部のペグを掃除するようにしてあげましょう。で、木ネジを止める時なんですけれども、そのネジ穴がなめないようにだけは本当に気をつけてください。うんと、こう、ペグのプレートとこのネジ 穴, ネジ穴をある程度こう当てるじゃないですか。で軽く と回しに回しながら、そのネジ穴とネジが合う瞬間を探すんですよね。で、これちょっとストンとくるときがあったら、そこからネジ穴がスタートしているので、そこから締め込むと。軽くネジを入れて、うんと、まあ、言ってみれば半時計回りことかですよね、半時計回り。で、こう回していくとネジ穴がストンと。 10週あるのでそこからこう締め込んでいくという感じです。でまだこれ本締めしてないです。ちょっと軽く止めてるだけ。半径回りに回して、ストンとくると話が色があったらそこから締めるとか。もちろんそのネジを締めてる相手は木なので、思いっきりネジを締めすぎるとネジ穴がなめてしまいます。そうするとまたすごいめんどくさいことるので。 といというわけで、ペグが一つだけ<笑>テカテカになりました、えーっと。ちょっとこのオレンジオイルのほうを拭き取っていこうかなと思います。いい感じに浸透してきております。空拭きで拭き取っていきましょう。押す。これでネックは完成という感じですね。完成というか、クリニック完了という感じです。次はボディのほうに行ってみましょう。よいしょ ボディのう基本的には全く同じじような感じですうと。金属パーツはうーその磨き材で磨いて、ボディの方はポリッシュで磨いていって、うー最後に空吹きをしてあげると、えー、やってみましょう。僕はなんか昔からこのギターを磨くときはティッシュを使う習性があるんですが、別にティッシュじゃなくて、普通のクロスとか、まあ、その使い古した T シャツとか布だったら何でもいいですけれども。 別にティッシュを使っているからといって皆さんもティッシュを使わなきゃいけないというわけではないので、その辺はご注意くださいませ。うん、いい感じです。もともとの本体に細かい傷が多いせいか、あんまりきれいには、えー、テカテカっていう感じにはいかなかったんですけれども、まあ、普通に汚れは落ちたような感じです。で、次はこのプレート部分を、金属プレート部分を磨いていこうかなと思います。このノブなんですけれども、そのとりあえずこの周りを見て、 何かしらのネジ穴がある場合は、それを回せばこれがスポッと外れます。ネジ穴が特に見当たらない場合は、普通にはまっているだけなので、引っ込んけば外れます。こんな感じです、ねで。どうしても硬くて外れないという場合は、マイナスドライバーを使って、引き上げるような感じでやってあげるとよいかなと思います。ちょっと無理な力をかけすぎると壊れてしまうので、無理はしすぎないように気をつける。 ことが大事ですで、す。普通に金属プルトにこのままってそのマイナスドライバーを使ってしまうと、ここを傷めてしまうので、必ず何かしら の, この当て布をして、でしっかりとこうゆっくりと確実にち ょ, っとずつちょっとずつ外してあげるようにしましょう。で、こんな感じでポッ ト, がポットじゃないか、ノブが外れて掃除をしやすくなったので、またここに磨き剤を投入して磨いていきたいと思います。 出しぎた。うーん一応2回いんですけどあんまりきれいにならなかったですねもうちょっと違う洗剤を用意しないとダメそうな感じですもともとのこの固着固着というかサビという か, かこれがすごい強い感じなのでちょっと今回のこのバイク用の洗剤ではちょっと太刀打ちできなさそうな感じですちょっとこの材質というかこのサビの性質を調べてまた後列この辺はクリーニングしたいと と思います。あとこのブリッジの金属パーツも磨きたい方は、まあ、こちらも磨いておくというかなという感じですただしただし、えっと、このサドルがない方が作業しやすいじゃないですかなので、あのー、このサドルを取って磨くっていうのももちろん全然ありですもうこのままネジを回しきってしまってサドルを取ってクリーニングをするとこんな感じで そした方も断然吹きやすいいいのので、でこの状態で吹いていただいても全然大丈夫です。ただし、このサドルの位置というのがその適当な位置にあるわけじゃなくて、ちゃんとこのオクターブ調整をされた位置に持ってこないとピッチが悪いベースになってしまうんですよ。なので、このブリッジを外してクリーニングされる方は、必ず外したあとは弦を張って、必ずオクターブチューニングを。 するようにしましょう。にししまょ適当な位置に置いておくと、すごいピッチが悪い音痴な、ね、オンチンベースになってしまうので、まあ、とりあえず適当な場所までこう引き付けておいて、で、弦を張ってオクタブチューニ ン, ングをすると、よいかなと思います。で、まあ、最終的に全 体, 全体的にパッと空吹きをして、これでボディの方もクリーニングが完了という感じです。あ手役がすごい。 で、まあ、ここまで出来上がったら、うっとまあ、ネックをこうはめ込んで、えーっと、このプレートを後部に当てて、ネジで留めて完成という感じなんですけれども、ちょっとこの後、この辺のメンテナンスもしなければいけないので、とりあえず今回の動画はここで終わりにしようかなと思います。えー、すごい地味な動画でしたが、また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>